今月のフレッシュマンは阿蘇市黒流れで今年4月から新たに収納されたフレッシュマンをご紹介しますよろしくお願いしますではい、じゃまずお名前と年齢そしてお住まいの地域を教えてください、えー、岩永和也20歳でですす、えー、阿蘇市山田黒流れに住んでます、はいえー、岩永さんは今年の4月から収納されてで今日はねその 畑というかあのトマトハウスにお邪魔してるんですが、あの普段は何を作っていらっしゃるんですか。普段は主にミニトマトを作ってて、それとお米、大豆、麦を育 て, てます、はい。岩永さんがその収納するに至った経緯といいますか、まあ高校時代とかからもうこの道っていうのは決めていらっしゃった。はい 高校を卒業する時ぐらいに農業大学に行こうと思って収納するために農業大学を出て今年から収納しましたちなみにその岩永さんのお宅というか、まあ、お父さんたちも農業されてそうですね父と母二人ともやってるのでもうそれを手伝おうかなって感じで、はい、農業の魅力っていうのはどういったところですか実際に働かれてみて、えー、とそうですね 自分で考えてやるのでその自分のやり方次第ではもうお金も儲けれるし逆に悪かったらだめだし自分の力次第って感じがいいですね。あのねトマトも今ちょっと赤く色づいていますけれどもこれが初めての収穫というか収納されてそうですねはい、うん、まあそうですね初めてなんでまあ 赤いのを取らなきゃいけないんですけど、うん、もうなんか、どのラインからが赤なのかとかがちょっとわからないんで、これから勉強しておきたいです。はい、じゃあの、少しプライベートなこともお聞きしたいんですが、えー、岩永さん、まだ20歳ということで、この前、成人式、そうです ね, だね、はい、今年の1月に成人式迎えられたばかりなので、また結婚願望とかは、そこまでな い, ですか<笑>いや、早く結婚します。ですね、<笑>じゃあ、どんな人がタイプですか えっと、自分自身歌を歌うことが好きなんで一緒に歌を歌ってくれるような人がいいですじゃあそんな人とまあデートするならどこに連れて行きますかあそしとかまあ他の地域でもいいんですけどす、ね、まあ、えー、USJ とか行きたいです、ねあ<笑>ね、あの実はですね事前にアンケートを<笑>取ってたんですけど「ハリー・ポッター」の映画のセリフが言えるということでそれで USJ なんですね そうですね。いきたいです。<笑>ちなみに、映画のセリフって、例えばどういうことが言えるんですか。<笑>まあ、あの守護霊の呪文っていうのがあって、すごい有名な呪文なんですけど。え、言います。い、いきましょうか。<笑>どうぞどうぞ。エクスペクトパトロートナーこです <笑>なるほどこれねあの映画で何回も出てきましたもんねじゃあそういうモノマネもあのまねもお付き合いした人には披露してできると<笑>ありがとうございましたじゃあ最後にですね岩永さんの、まあ、お仕事の魅力だったりあの見ている皆さんに PR をカメラに向かってお願いしますえ今年から収納したんでもうしっかり頑張ってうちは福岡とか大阪に出荷しているのでもう全国の方に食べていただけたら嬉しいです あの美味しさの秘密とかって教えてもらえますか？トマトのじゃあ肥料に糖蜜っていう液を使ってるんで、もうそれを流すことによってトマトの糖度が上がったりするのでそこですかね。 じゃあなかなか、ね、熊本では出回ってないということですがぜひ東京とか大阪の皆さん熊本のトマトを見たら岩永さんの顔を思い出していただきたいと思います、えー、今月のフレッシュマンは今年4月から新たに収納された岩永さんご紹介しましたでは最後に、えー、フレッシュマンポーズいきますせーのフレッシュマンさよなら